はい皆さん注目が光ですすごいね肌が綺麗に見えるねはい皆さんこんにちは美容研究家の正岡志樹と申しますよろしくお願いしますはいということでね今回はですね今回はですね皆さん毛穴の開きって気になりませんかいやいや言ってない言ってないピーマンの肉詰めなんて言ってないよ誰も誰も言ってないよえー、とこの動画を見ている方は皆さん毛穴の詰まりが気になっていると思います はい、そんなあなたにこちらの商品がおすすめですっ<笑>って言うんだっけあるじゃん、あのー、僕がね以前ね、あのー、ぽっかり毛穴に効くみたいなパックを紹介したと思うんですけどその時に使った毛穴なで こ, なでこっていうのかな毛穴なでしこだそうです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 はい、で、こちらなんですけれどもまあ基本的に男の子用ですこちら男の子用の毛穴詰まりの詰まり毛穴のためのスッキリ洗顔フォームということでやっぱり僕みたいにね毛穴まみれの肌の人にピッタッあらららららららららららららら自らフェードアウト笑<笑>こっちで毛穴の汚れを取ってくれてこっちで毛穴を引き締めてくれるってことなので早速ね使っていきたいと思いますでもね毛穴まマジでなくなってほしいよね世の中からなくなればいいものランキングで言うとさ3位かばぼこ2位戦争1位毛穴とかじゃない 皆さん的にどうですか考えが一緒の人は、えー、ゼクシー持って私の家にということで一つとも開けたのでとりあえず先に匂いだけレビューしたいと思いまーすああ嗅げない嗅げない<笑>はい匂い嗅いでいきます<笑>あーなるほどね清涼感のあるシーブリーズみたいなシーーブリーゼみたいな匂いがします結構まあ僕は好きな匂いですね個人的にこちら化粧水の方 こちらは無味無臭無味というかね無臭ですねこちらはヒアルロン酸とかコラーゲンセラミドが入ってるからべったつかないアフターローションみたいな感じでも使えるみたいな感じですねはいということで早速使っていきたいと思います太郎あげあげはいということで本日洗顔担当させていただきますキム・テギュンですはいということで早速使っていきたいと思いますまず前髪をねきちんと止めるということをしてくださいその後から 握、えー、りっぺなどは各自にしていただいて早速ね洗顔の方をしていきたいと思いますまず泡立てネットを使って適量取っていきますちょっとねいつもより多めに取っていきたいと思いますこんくらい泡の伸びとかもちょっと見たいですねあーでもすごい結構思った6倍泡立ちやすいですねうん俺の股間くらい立ちやすいあでもだいぶ固めの泡ですね水結構多めに使ったんですけど泡がだいぶ固めふんわりできる感じの泡ですね匂いも清涼感あって結構 すししいい…感じですしいい違うな多分え落ちないんだけど泡が普通の洗顔って結構泡が落ちやすくてなんかもう服にダラーンって垂れてきたりするんですけど泡がねめちゃくちゃしっかりしてて落ちない今日ね匂い匂いがいいからなんか飽きなそうな気がするなすごいいいことしか言ってない案件でもないのになんか毛穴をスッキリさせるとかの商品って大体スクラブとかが多いと思うんですけど スクラブ系でではないですねむしろしっかり泡で落としてくれる感じですかねこれはすげ泡がすごいほら全然落ちなそうでしょで小鼻の周りはねちゃんと両手でくるくるってやるように洗いましょうなんかねやっぱり女の人と比べるとコメント欄とかで言われるのが男だからやっぱ雑だねって言われますねスキンケアとかでもお値段はちょっと今テロップで表示しますけど ざっと九百万くらいですかこれで、ね、顎ニキルもおさばらおさば、おさばらって<笑>あ、やばいこれなんかずっと洗顔してられるんだけど飽きねえなんか飽きねえってあざまじあ、やべえずっとやってられる泡が気持ち良すぎて永遠に触ってられるんだからどうしよう はい、落としていきますえでもすぐ落ちたなんかアイアワって結構ねへばり強くて落ちにくいイメージなんだけど結構すぐパッて落ちましたそしたら早速化粧水使っていきます洗顔後適量るずっと肌を優しく包むようにで、気になる場所には重ね付けをしていいみたいな感じですね、はい、だいぶサラサラなハトムギみたいな感じのサーボざわル。あもうなくなっちゃったつけていきます、うん だいぶねさっぱり系の化粧水で保湿力には特化してなさそうな感じすぐ乾燥はしそうだけど、うん、でもヒリヒリ感とか結構敏感肌なんですけどヒリヒリ感とかはないので肌に優しい肌には優しい成分なのかなって思いますでまあなんか男性の方とか特にですけどシェービング後のアフターケアにも使えるって書いてあります はい、そしてこの後あといつものエンビロンの保湿ジェルとかをつけてスキンケアを終わりにします今毛穴なでこの化粧品を使って洗顔して化粧水をつけてその後にあのにエンビロンの保湿クリームとかつけたんですけど、まあ、このテカりはねエンビロンの保湿クリームのせいなんですけども、まあ、とてもさっぱり系の化粧水で。 こっからね1週間使っていくのがちょっと楽しみになりましたちょやばい前髪ハゲとる元っと振り切ってコメント欄に書かないでくださいまたね1週間1週間やってみるのでぜひチャンネル登録してお待ちくださいよろしくお願いします案件くださいババイイバ、so